HST ラジオ皆様どうもこんにちは、はしたです。HST ラジオ、今回はもうお曜日配信できていますでしょうか制作を遅れていたら金曜になっているかもしれません。ごめんなさい。また今日は制作の関係上、ゲストさんは2名のみの登場です。ご了承ください。そんなはしたくん、 先週ですね、えー、先週じゃない、今週だな、えー、月曜日、えー、本物のラジオに出演してまいりました、アポロンビークプレゼンツ、醜いアヒルの子ですね。えー、ついに公共のデビュー、えー、公共の電波デビュー、果たしてしまいました、橋田くん。その日はね、割と震えながらやっていたので、今日はね、逆に力をすごい抜いて、ゆるーくやっていきましょう。HSC ラジオ、スタートです。 それでは本日前半戦、えー、まず一人目でございますが二、えー、人中の一人目かうん今日は二人しか出ないんでね紹介していきましょうとおるさんですこんにちはどうもどうも二回目ですは い, はい久 し, す久しぶりです久しぶりですよろしくお願いしますよろしくあまずラーメンの話からせいいあの自分好きいいよねえラーメン<笑>、うん、えにしやえにしや<笑>、うん、ついにね中食べました、うん 前 回, おめでとうん、前回ラジオでそんな話してたなーって思ったんだけども確か<笑>うんでね今日あの、うん、今日やっとあの一杯無料のラーメンを食べてでついにあのプレミアムカード、うんうん、夢のカードもらってきたよいやーおめでとう念願のね念願のね<笑>、うん、<笑>いいなこれから毎回大盛りか半熟卵つくからいやもう羨ましすぎるんだけど、うん、いいないやもう本当にそのうち行こう 行こう行きたいの私も行こう、うん。行こう行こう。オッケー。行こう行こう。うん、じゃあそんなわけでね、今日もトールさんとお話ししていきたいなと思うんですけれども。はい、えー。今回ね、あの、このラジオ、先週からチャレンジングの特集ということで、えー、2月4日日曜日開催のチャレンジングに関するお話、<笑>あの、先週からさせていただいておりますが、そのチャレンジングですね、はい、フライヤーをトールさん書いてくれました。はい。そう。書きました。 ありがとうございます。あの画面にね、出ている穴って思うんですけれども、<笑>あの、おなあの真ん中にね、階段みたいなのがあって、階段。そうですね、うん。で、それにね、男 と, とか女の男かね、たくさん、あの、うん、キャラクターいて、うん、でしたいスピーカーもね、置いてあって、<笑>そうだね、見えないけどね。<笑><笑>うん、実は自分も今、現物、現物画面に出してなくて、あの、きお、きおだよりやめてたっていうあれではあったんですけれども。<笑> うん、いやその絵であのフライヤーね描いて売れた絵なんですけれどもまず徹さんあの今回のフライヤー何か意識した音とかってありました、はい、意識したとこうん と,、ま、うんとまずいや何個かあったんだけど何、うん、だろうな「チャレンジング」っていうタイトルが、うん、まず何だろうないろんな才能持ってる卵たちにみたいな、うん、多分いろんな可能性を 開花させるためのの場なのかなかみたいなことを思って、はい、とりあえずあの階段は真ん中に書きたいとの最初に思い浮かんで、はい、でとりあえずあの階段登った先に夢あるぜみたいなイメージで書いたんですよね、うん、で,、うんはい、で真ん中の2人はただ私がなんかすごいタイプな2人を描いてタイプな2人<笑>でもあのー、女の子はどっちかというと歌ってみただとか歌中心で、うんうんうん で男の子がダンスだとかそういうのやってる子ってイメージなのかなああ、なるほどねうんでその両端に、うん、まあこれ鍵になってるんだけど、うん、それ以外のいろんな、うん、特技持ってる子たち書、うん、いてなんだろう仲間になりなよみたいなイメージで<笑>作りましたね、うんうん、ありがとうございますあのな、甘になりなよっていううん、うんうん、一緒に頑張ろうみたいな<笑> いや、はい、でもなんだろう本当になんかる通るにフライヤー書いてもらってで実際なんかみ、うん、見てねあのー、最初思ったのがなんかの、うん、どんなものよどんなね印象よりも最初に来たのがな、うん、自分の中でね何だろう安心感っていうのがすごいあったのよね。あー あの前回のラジオでもちらっとお話しいたしましたけれども、過去にも徹さんにはフライヤー、それこそね、主催始めた時期にすごい書いててもらってましてああそうです、ね、それこそね、今、自分の家の部屋で喋ってるんですけれども、裏に当時のフライヤー、貼ってあるんですよね。嬉しい<笑>あのプラネタリウムとか、オータムシャワーとか、うん、ウィンターのアフタムーンとか、季節外れの忘年会。 あ, ーあったねーそうそうそうこの辺のフライヤー全部貼ってあってまあ毎日ねあの朝起きたらもう見える位置にあるわけなんですけれども恥ずかしい<笑><笑>、うん、それはもう本当に見てる身としてねあのまず最初に見た時がすごい安心感あー、うん、あ通るん通るんの絵だっていういつもの<笑>う嬉、ん、しい、うん、そういう印象がね<笑>すごい自分の中でありましたあー、うん、あーありがとうございます、yeah. うん、なんか、なんか、こうしこうしてみるのかなトールの間にア間にアなあ、そんな感じだな、これ。<笑><笑>そうだよね。うん、その部屋の状況聞いたら、まうん。前ね、あの、あとフライヤーだけじゃなくて、あの、自分、昔、名刺、まあ、最近も一部の人に渡せたんですけれども、名刺のね、<笑>デザインもトールさんに書いてもらってまして、もう、だからもう本当に通る通るのねあのデザインは、なんていうか、あ、すごい身近な存在で自分いたんですけれども。うん。うん。今回 う, うん。うん 今回だから本当にその安心感っていうのがすごいあったなっていう<笑>嬉しいですね<笑>、うん、これねあの多分自分以外のうにはちょっとは割りにくいかもしれんけれどもね<笑>うん、うん、そしてねあのなんて本当に絵がねあの真ん中の階段も そ, とも う, そうなんだけれどもすごいな凝ってるんだよ細かいところまですごい凝ってるんだよね地味にスピーカー置いてあったりとか<笑>、うん、そう、うん、そういうところはすごいなあの印象に残ってて あーうん、嬉しいです。本当に今回も素晴らしい絵をありがとうございます。いいえ、こちらこそありがとうございます。はい、もう本当に今度ラーメンをおごるから。ありがとうエニシあごって、いや、うん、どこでもいいんだけどさ<笑>。エニシ行こ う, こうエニシ行こうエニシ行こうエニシ。<笑><笑>やったやったやった。うん。いや、もうそのうち定合わせて。ーうんう ん,、うん、うん。やったー。はーい。で、でね、あの。 今回チャレンジングなんですけれども、あの、まあ、工房型のライブあの、だいあの、工房プラス、あの、だいぶ、あの、いろんな、いろんなジャンルの方にお声がえしたところもあるんですけれども、あの、結構公募でね、あの、応募して売れた方っていうのもたくさんいらっしゃいました。で、それを、ちょっと考えて、てか、む、足話をするとね、トールも昔、数回出てたよね。こういう公募型のやつ。 だね、うん、あの某 F から始まるライブああ そ, それもあの昔あの某あの36号線沿いにあった時ああ私なんか割とちょこちょこ出てるよね、うん、そう<笑>うんう懐かしい懐かしいねうんと、うん、あの思い出とかな印象に残ってる音とかあ の, あの時とかあるいやー結構ね、うん なんだろういろいろ出てて何から話せばいいかわかんないけど、うんうん、どれに関しても何、うん、だろう立って歌ったり踊ったりいろいろしたけど、うん、そのステージに立つっていう開放感みたいなのはどこ行ってもすごい気持ちよかったなと思うね、ん、<笑> ス, <笑>ステージに立つ開放感うん何だろうねやっぱ好きなものを聞いてもらったり見てもらったりっていうのは本当に 楽しいなって思ったね、うん、当時は。ああ、ね。うん。確かにはもう本当にそれはあるかも。うん。うん、なんか。なんだろうね。うん。を見て、見てすごいな。見てくれてな、自分の歌ってる曲とかはあって売れたりとか。あと本当に楽しんでくれてる時とかってすごい、な、嬉しいよね。 嬉しいねまずそれでさ話すきっかけとかできてさ、うん、そうそうそうライブ終わった後さ、うん、なんか結構演員者の人たちと集まったりするじゃないうんするねそこで、うん、初めて会った人とお話できたりとかさそういう時間もすごい好きだったな、うんうん、なんだありがとうございますちなみにどうだろう、うん、あの確か最後出たのが、えー、とちょうどあの15年の2月かな自分の記憶を正していればもしかしてら 知, ら知らないのがなければ はあ、そ2月 ?3 年3年前かも3年前年前の2月だったかなって一わったあるんですけれどもどうだううもう1回立ってみたいなとかってそういう気持ちってあるかなどうだろういやでも私ね、うん、イベントとかには出ないけど、うん、いつかどっかでやっぱり聞いてもらいたいなっていうのが心のどっかにあって絵はもちろんずっと描いてるんだけど、うんうん、ステージに立つのも好きなんだよね。うん だから割と陰で練習したりとかしてるから。<笑>時間あれば出たいなとはすごい思 う, うね。そっか。じゃああのもうもしあの今後ねなこうな、うん、機械とかあったらねもうぜひトールさん。うん。あのステージ。そうだね。うん、ぜひねあの出てでちょっとねあのみなあの皆さんねあのトールの 絵, 絵が好きだったりとか、こ, うなんか、ね、あ の, このラジオ聞いててあの声好きだなとか、あの<笑>この人 の, 中あの人柄好きだなとかあの 思, ってく思ってくださいましたらもう、ね、ぜひその時あの見に行っていただければなと思います。自分は見に行きますぜぜひぜ ひ,、はいぜ ひ, ぜひうん、お願いします自分はその時見に行くから、うん。お願いします本当に、うん、じゃあ、そんな絵で、えー、本当に、ね、チャレンジングのフライヤー書いてくれました、トールン、本当にありがとうね。 いえいえいえありがとうありがとう前半戦トー ル, ストールさんでしたはいありがとうございました毎週土曜は HSTTV 橋田率いる HST プロジェクトによるオールジャンルバラエティーシフクロ TV にて配信中ぜひご視聴ください<笑>、えー、さて続きまして、ね、2人目 本日のもう一人はヘプタグラムからご登場いただきましょう。ヘプタグラムコーナー、へ噛んじゃったヘプタグラムコーナー、本日はアイビーさんです。アイビーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、まずアイビーさん、あの、先日のヘプタの撮影、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あの、ラウンドワンでね、あの、もう楽しかった、はい、あの、第1話上が第三確か3回分割って言ってたかな、確か。 うんうんうんうん、それで今そのパート1が上がってるところではあったんですけれどもうん、うん、そうですねまずあの本当にあのロケはお疲れ様でしためっちゃ筋肉痛になんなかったな、うん、りましたなったよねはいもうね2日後に来ましたね自分<笑>年寄りかよ<笑>、うん、次の日はあんまり問題なかったんですけれどもうんえー、はいアイビーさんどうでした次の日すぐでした 私も帰り道から。かったよ帰り道からな っ, かなっすね。<笑><笑>いやお疲れ様です。でし若いんで。<笑>いやもう本当に自分年取ったわ。あ、は、か、い<笑>うん。じゃあね、あのそんなヘプトの撮影ありましたけれども、まあ、ラウンドワンで撮影ということで、いろいろスポーツしたんですけれども、うん、どうでした、体を動かしてみて。いや、自分ね、はい、運動音痴だと思ってたんだけど、はい 意外と運動できたなって思って結構満足してる意外と運動できたうんほうほうほうな確かにあのな女性陣結構今回動けてましたよね動けてたよねはいあのアイビーさんもそうだしキキちゃんもうんじゃキキはなんか見た感じ運動神経良さそうな感じはあったじゃん運動神経良さそうだったなかったう ん, うーん自分意外とインテリアなぁと思ってたんですけどねう嘘。うん いや確かにあの就労運といつもあの動き回ってるけど聞けば私の中で小猿のイメージだから小猿のイメージ<笑><笑>、うん、なるほどねかわいいアホ穂菜子だからねかわいいアホ穂菜子<笑><笑><笑>、うん、あのね口開かなければねなんかあの綺麗 な, な美人な、ね、<笑>感じで終わるんですけどね<笑>、うん、そうだねそう口開いたらもう今あるすごいですからね すごいよね。今あるし、すごい喋るし。すごい喋る。<笑>うん。そう。で、まあ、あのラウンドワンの話には戻りますけれども、実際、あのバスケとかもそうですし、あ、あ、ね、やべ、ネタバレしちゃった。あっ。あっ。<笑><笑>まあ、えー、ん<笑>フンゲフンうん。あと、あの、えっ、ー、と、あの、えー、楕円形のところをぐるぐる回るスポーツね。 ああ回ったねあれキキちゃんのあの向こうのチームキキちゃんが一番だったでしょキキちゃんが一番だったっていうかキキしかちゃんとできてなくなかったそうですねでほあが正直ひどっ<笑>おじいちゃんになったもんおじいちゃんねえゆうきさんゆうきさんとみおとさんみお と,、ねうん、みおとさんあれがローラースケート初めてでしたっけローラースケートって言っちゃったね あ, あ <笑>やばいやばい、やばいね、もう、かんごめんなさい、なん か, つか疲れてる、自分、だめだ、きょう、だめな日だ、うん、嘘つけない、はした、<笑>いや、あのね、今日すっごいなんか緊張感なく、こう、今、ラジオやってますからね、この前なって、この前ね、あのラジオブースで本物のラジオやった時もう緊張で震えてて、震えたのそう、震えてました、すっごい。 ラジオ初めてかそうラジオブース入ってしゃべるの初めてでしたでも多分そのラジオよりゆるゆるかったと思うよ、うん、いやけどね本当にカチカチでしたよあの日、うん、れあれが初めてでよかったんだろうかさあただそれもあってなんか今日な自分すごいなゆるゆるになっちゃってる気がします自分の番組だしねうん自分の番組だし<笑>うん、うん いやー、赤は、ちょっと、ちょっとね、ちゃんと、うん。あの、まあ、あ多分来週以降また上がると思うんで、あの、ぜひ、あ来週って今週か、は本当に今日ダメだ、ごめんなさいね。うん。しっかりしない、まあ。はい、頑張ります。で、まあそういったね、スポーツもしたわけですけれども、逆にあの、IB さんね、自分と同じ私服チーム、動画ではチームブラボーって言うんでしたっけ。チームブラボーのイメージどうでした あなんかもう顔見知りだし、仲良しだし、なんか特に何の不安もなく、楽しくできたよ、うんうん。運動の方は見ててどうでしたあーあ、でも意外と結城さんがダークホースかなって思ったけど、そうでもなかったし、いいメンツでできたなって思う。確かになんか割とさ、読めなかったじゃん、向こうのチームの。 そうですね、運動能力感、うん、なんかもやしっぽいのにさ、うん、なんか運動したことありそうな感覚がちょっとあってそうでしたねどうなんだろうと思ってたけど意 外, 意, 外 意, 外 意, 外意外ともしだったね意外とごめんなさいちょっと音声途切れちゃった、うん、意外ともやしだったもやし<笑>、うん、もやしね<笑>、うん、へろへろだったじゃなくて へ, へろへろでしたもんね<笑>途中で もうダメだったね。うん、いや、うん、まあね、あのそこら辺動画で、あのぜひ皆さんにちょっとそこら辺見ていただければなーって思うんですけれども、さて、はいえー、そのヘプタグラムなんですけれども、あのうん、ラジオのね、さっきちらっと言いましたけれども、うん、コーナー始まったんですよね。はいそう。アポロンビークプレゼンツ、醜いアヒルのこの中で、えー、5分ほどですが、えー、レジオグラムって言いますか。レジオグラムね<笑>、はい。レジオグラム。はい。 ああラジオグラムってちゃんと日本人風に読んだ方がいいのかなレディ、うん、オの方がいいのかなうんどっちなんでしょうまあそれは置いといて<笑>うんあの多分ヘプあのヘプタの皆様には多分全く知らされ得ないコーナーなとは思うんですけれども確かにうんあの自分あの日呼び出されたあの昼の12時でうんであの特にヘプタで一応あの LINE とかあるっちゃあるんですけどそこでは特に 何, 何の話題も上がってなかったですからね なかったね、うん。とりあえず実際あのやるってことを知って Ib さんどう思いましたあ、ま、マジかみたいな。マジか。<笑>とりあえずリツイートしとこうみたいなテンションだったよね。とりあえずリツイート。<笑>なるほど。ありがとうございます。で、あのヘプレジオグラムのコーナーね、あの大体あの2週おきにあのメンバー交代交代でお話ししていって、 でそこで、ね、おうおうあの5分ほどフリートークしていくっていう内容なんですけれども、うん。アイビーさん、なんか、これ喋りたいとか何か思いつきますかねえぇ、ー、全然思いつかないよね。ですよね。<笑>いや、本当にね。フリートークって一番困るよな。そう。自己紹介ああ、それ自分、うん。それ自分やろうとした。うん。 いやそうなるよなそうななそりますよね。いやー、結構、無茶振ぶり自分ちょっと食らった感 あ, あって、あの、これ今後の人どうするんだろうなーって思ったようさがあるんですけれども。うん、無茶振ぶりすぎるよね。そう、そう自分収 録, 収録する前、本当に悩みましたよ、何しゃべればいいのか。<笑>うん まあきっとあれ、多分あの昔のね、動画のあのー、裏話のお話とか、そういうのをやっていけばいいのかなって気はしますけれども、ほうほうちなみにアイビーさん、昔のあのー、過去のヘプタの動画で、なんか、こんなことあったなみたいな、な面白い話って、当ょうアイビーさんって何かありますかね過去のヘプタっていうか、新年会するまで、うん、なんか本当に他人だったよね。確かに。<笑> 新年会でやっと打ち解けられたけど、うん、なんかそれまではチャンネル登録めっちゃいる人と関わってるみたいなななんかなんで私いるんだろうみたいなテンションでずっとやってたけど、うんうん、新年会行ってからはあなんかアホなお兄さんたち私はみんな年下だけど<笑>アホなお兄ちゃんたちと遊ぼうみたいな感じになって今はすごい楽しい。なるほど アホなお兄ちゃんアホなお兄ちゃんたちうんなるほどね可愛、うん、い, いよね<笑>まあ確かに、うん、あなたも含めて ね, ね俺<笑>まず僕そうだよ俺自分は別にそんなねえええはっしー筆頭に弟ちゃんチームだからね 何弟ちとハッシー、うん、ななるほどね。うん、いやゆうきさんと、まあ、弟感あるけどね。<笑>ゆうきさんね。うん。うん、いやまあそんな感じでね、まあ、そういった裏話とかあのこれからねヘプタ の, あのレジオグラムのコーナーで し, していけばいいのかなってなるほど、まあ、思ったりいやわかんないですけどね。 <笑>なんかあのぜひあの多分そのうちアービーさんにあのお伺い来ると思うんで も, もうすでに来てますねあ来てた、ね、ええ<笑>、うん、じゃ あ, あのぜひねあの次の収録頑張ってください頑張りまーすマの前たったえむちゃくちゃ緊張しますからあれ<笑><笑>うん頑張る、うん、はいということ で, であのぜひ「レジオグラム」のコーナーもよろしくお願いいたします お願いしますはい、ということで以上で HSG レジオ第6回配信終了でございます。えー、お知らせです。この番組ではリスナーの皆様からのメッセージ大募集しております。ラジオネーム記載の上、番組に関するご意見ごさん、ご感ご感想や、えー、今週または今後告知する来週のゲスト様へのメッセージ、<笑>ハっさくへのバリ増言等、どしどしお寄せください。 メールは HST レジオ専用メールアドレス、hstcontents.gmail.com、えー。ダイレクトメールはツイッター HST Underbar Project ーー、えー、または GDFF Underbar b 私のアカウントまでお願いいたします。皆様らのメッセージお待ちしております。そして2月4日日曜日はチャレンジングボリューム3歌、弾き語り、DJ、か本、ショルキー等様々なジャンルの出演者が登場。13時か場、上13時開演。入場料はワンドリンク。 一パーセ500円のエガ生セ円でございます。皆様のご来場、心よりお待ちしております。さて、アイビーさん。はい。なんか今、一瞬笑ってたね。<笑>いやちょっちゃいちゃ噛むなぁと思って。うん、いや、ぶっちゃけ噛んだ<笑>あ、ま。もう本当にね、今日はなテンション、テンションのなてかもうなすごいまったりぐらいが半端なかった自分。普通に。 電話してるテンションだもんね。そうですね。あの普段もうちょっとあの声もうちょっとこう就労の時もうちょっと声も高いですもんね。高いな、ね。うん。今日長老テンションですもんね自分。こ聞ると<笑>テンション上げろよ。<笑>いやこれでもだいぶあの上げ上げてるつもりではあったんですけれども、<笑>はい。ただちょっとなんか実家の安心感みたいなのが今日ありましたラジオである。はい。 あの実家のような、ね、安心感がある HSC レジオでございましたということで、アイビーさん、次のレジオグルムのコーナー、はい、本当に頼ます。頑張ってください。頑張ります、うん、どうかあの自分のこの後の放送は参考にしないようにお願いいたします。<笑>うん、<笑>了解です。うん、あのまともに喋ってませんのでね。 えー、そんなわけで、えー、ご視聴いただいた皆様、どうぞ運転にお気をつけください。えー、あ、ご視聴いてか、あのご、運転される皆様ですね。えー、これも原稿が間違ってたん、えー。運転される皆様、どうぞ運転をお気をつけください。またお仕事作業されている方は頑張ってくださいね。ということで、3人目のゲスト、アイビーさん、メインパーソナリティー、私、はしさでございました。それでは皆様、さようなら。さようなら。